どうもみなさん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレでいろんな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は洋楽です。イギリスのバンド、オアシスのワンダーウール。こちらの曲。かっこいいですよね。このワンダーウォールって曲もあのガズレレでは以前ね、あのドントル・パーク・イン・アンがやってるんですけど、このやっぱ両方並ぶ曲だと思うんですけど、やっぱロックの。 歌い継ぎたい。世界中で歌い継がれている。まあ、曲をウクレレでやるっていうのはこれまた最高でございます。皆さんぜひ始めにやってみてくださいね。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル簡単バージョンを演奏してから後半はかっこいいバージョン。あの16ビートル独特のイギリスのね、あの感じですよ。はい。 シューゲーゲザーな感じでで、でやろううと思うので最後までご覧になってくださいさあ。大好きな曲、憧れの曲、自分で歌う。カラオケもいいですけど、自分で楽器演奏しながら歌う弾き語りがこれが最高でございまして。でもピアノとかギター、難しいです、まあ。いずれはそういうのもいいと思うんですけど、まず取っかかりとして一番おすすめなのがウクレレ。これですね。音楽を諦めてた楽器は私無理というあなた、ウクレレだったらできますか 弦音本音だし、押さえると簡単だし、ちっちゃいんで、いつでもそう触っていられる。これがいいところです。で、簡単だけど奥も深いんで、えー、長くね、一緒に友達、音楽と友達になれるツールですよ。はい。ぜひ始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube だったら、いつでもどこでも練習しようすぐ弾けるようになります。で、YouTube だったら無料ですからね。 どんどん始めましょう。音楽やって豊かに。はい。で、もうちょっとしたらここのリンク先行くんですけど、えー、貼るんですけど、そのリンク先の、えー、初心者レッスンはここというところに行っていただいて、数字の1から順番に動画を見ながら、これ触ってるだけで、あれ私今弾けちゃってんじゃないってすぐなりますから、ぜひ皆さん始めてください。じゃあリンクあります。初心者ですスンはここに行ってらっしゃい。クリック歌詞 いってらっしゃいそこには私が今まで撮りためた650曲以上のありとあらゆるジャンルの曲がありますしかもウクレレレッスン動画ですよあります簡単にできますから洋楽はもちろん最新 j p o p 夏メロ、えー、アニメソングからハワイアもちろんありますもうありとあらゆる音楽をやってますんでね是非あのさっきのリンク先の下の方に、えー、リストがあります覗きに行ってくださいでこの曲見慣れないコードが2個出てきますこのコード G の差数と A のサス4これ簡単なんでびっくりしないでくださいあの後であの簡単バージョン終わってから途中で解説しますんでちょっとあの見といてくださいじゃあ早速 Oasiswonderworld シンプル簡単バージョンの方からやってみます One two three four。1, 2, 3, 4 It had it I'm sure you h e a d it n o t before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody can feel the way I do, but now a n d all the w o a l d we have to walk a winding, a n d all the lights that leave us there. The one that saved me, and after all, you're my one who Yeah say no. はい。まずはシンプル簡単バージョンをやってみました。もちろんガズレレリーショートカットバージョンで2番をカットしてるんで、フルでやりたい方、ご自分でどんどんコードと歌詞書き出してください。ノートに書くのをお勧すすめします。その時の参考になるように見せたいと思うんですけど、今回あの洋楽の場合はいつもこのパターンなんですけど、あのー、歌詞がね、やっぱ多いんで、えー、歌詞カードプリントアウト、歌詞をプリントアウトして上にコードを書き込むって感じでやってますから、まあ一応参考程度に見といてください。これの、 こんな曲に関してはコード内のさっきの動画のテロップの方が拾いやすいかもしれませんとにかく前半はねこのコードをぐるぐる回してるだけなんですよはい。でさっきも言ったでしょこれ g サス2と a サス s 4これがね今回の肝になるコードですからこの2コードがこれあとで説明しても、まあ、ひとまずざーっと見ておいてくださいこんな感じでガッツさん書いてんだなっ分かりにくいとかカタカナとかバンバン書いてますからね早いよとかこうブロックに分けて考えると言いやすかったりとかするこうヒントがここに隠れてますからはい。 ここは、はーりだとか、こう、わかりづらいとか、もう、カタカタタカカナで書いちゃったんやゃなはい。どんどんこんな感じで書いています。これはもう、誰に見せるんではなく、自分がわかりゃいいやつなんでね。ここはね、タイミング要注意だぞってことで、私は星マークで、ここだけ食ってないんですよ。こういうのがちょっと、あの、リズムのわかりやすさとか、ここだけ d ンが一回出てくるとかね。この B メルは、これが基本のこうこのコード回しになってますからね。はい。で、最後、サビなんですこのサビのね、コードの間合いの取るタイミングも、ちょっとね、えー、癖 なんていう癖と言っちゃうんだけど、すごいかっこよくもあり難しいところでもあるかなという感じ。ここのコード進行はまあ基本この回しになってます。ラストだけこの回しまあ、コード内の、あの動画内のテロップの方がわかりやすいと思うんで、ちょっと参考にしておいてください。で、はい、出てくるコード。えっ、ー、とね、まずあの問題のコードは後で解説します。Am, C, F, g ン。この四つはガゼレレ入門コードです。これはもう、なウクレレ習ったその日に出てくるもう超定番コードなんで、あえて今日はここではまあ言わないですけど、 一応これです。はい。ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードというコードのグループの一個で、これをね、あの、今日は多くは語りませんが、ウクレレをこれから始めようと思う方、このガズレレ必須コードっていうのは8個の入門コードのグループで、まず最優先でこのコードから習ってください。しかも、私が以前取り、 あの、そのコード解説する、必須コードを解説する、超わかりやすくと面白い動画をアップロードしています。ここにリンク貼っておます。ここでコードの勉強しておいてください。で、今日の一番目玉になるコードがあるんですけど、目玉っちゅうかなっていうのかな。はい。これですね。まずこの g サス s 2と、こっちから行こうか。g s a s これはです、ね。押さえる場所。ここと、ここの2箇所です。えっ、ー、と、こうですね。こんな感じか、こんな感じ。指はどっちでですけど、 これ G というコードがあって、こことここと押さないでそれの一弦を弾かないやつなんで、こうこうですね。この一弦の音をずっと A メロで並は鳴らしておきたいんですなので、このコードを使います。これはこの指でもこの指でも押さえやすい方でいいと思います。はい、続きまして、もう一個の方のコード。これはですね、ここに書いてある。A の左数。こっちは、えっ、ー、と、他の曲でもちょこちょこ出てくる。これはまあ簡単です。ちょっとやってみましょうか。 この2つこうか な,、はい、なんで g サス s 2から Gsus2 からこんなふうに動くとかこんなふうに動くとかまあうまいことやってください。この 今日キーポイントです。押さえるのは簡単ですけど、えっと、なんでコード名が出てきてゲーと思わないでくださいね。はい。このコードを使わないと、このオアシスのこの曲の感じ、なかなか出ないんです。はい。じゃあ、ここからかっこいいコーかっこいいバージョンの解説に入ってきます。これはね、コード進行全く同じで、リズムだけが違います。まずですね、16ビートのシャッフルっぽい感じですね。こんな感じです。 時にコードがかかる。ワンブロックに二つコードが入っているからジャンジャかジャンジャジャンジャジャン後半に来るコードは、えー、アップで入るっていうのイメージしておくといいと思います例えばこの最初の a ーと c ンブロックに入っているってことしたら a ーはダウンからで C のところでアップになるジャンジャかジャンジャ C ジャンジャかジャンジャか Am か C ジャンジャン C がアップ 入る。こういうふうに覚えておくといいと思います。これ16ビートルして軽やかにやるんですけれども、これ面白いところです。まず前半の入っているところは、アコギだけの1本なんですよ。で、ウクレレで表現するときに、ちょっと書いたんですけど、ここにピッと書いてるでしょ。ここからリズムが入ってくるですドラムがね。なんで、こっからチャーを入れます。ここまでは えー、茶を入れずにやって、ここから16ビート茶になります。はい。今やった16ビートとか16ビートの茶の弾き方、以前私が解説している動画、ここに貼ります。このリンク先はですね、ガズレレホームページで、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページがある。その中から16ビートと16ビートのチャという動画を見て、16ビートをマスターしてもらいたいんですけど、皆さん、いきなり16ビートはちょっと難しいです。なので、8ビートという欄がありますので、8ビートと8ビートのチャをマスターしてからやった方がはるかに早いんで、遠回りせ、遠回りしながら、 じっくり、あとは特にねあの決めということもなく淡々と進むのがこの曲の格好こいいところでございまして、はい、EC っていえば最後かな一番最後のところねこのラストのコード進行ちょっと変わるんでここ a ーここを決めって書いてある G 指数でここだけちょっとやってみようかな一番最後ですよダンダンダンダンダンダンダダダダダダダバーンダダ このぐらいですね。はい。そんなことを踏まえながら、ワンダーボール、かっこいいバージョン。軽やかな16ビート、シャッフル感を出しながらも、やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。 i o t b e ッいいババージョンンやってみました。このブリティッシュバンドマンチェスター独特のこのリズムというかこの感じがねウクレレで表現できるとまたさらにいいと思いますこのウクレレでやるっていうのも本当は新しいですよね本当に可能性があるやっぱこういう名曲もやっぱりウクレレに似合いますもんねぜひ皆さんも楽しんで音楽どんどんやってくださいさあありがとうございますでですねガズレレいろんなことやつイベントもやってるしいろんなグッズこういうウクレレを販売したりしてあと本も出してますいろんなインフォメーション ご覧になってください。どうぞ。はい、ガズレールホームページ、どうもご覧になってください。ガズレールホームページを見ていただいたら、いろんな情報、盛りだくさん。ホームページのリンク、ここに貼っておきます。で、ガズさんですね、えー、いろんなイベント、やっております、えー。最新情報からここにばーっと入っておきますけど、えっ、ー、と、博多、ひ広島 と,、えー、と福岡行きますからね、えー、2月は。 お待ちお待ちちな、お待ちもそのあたりの方も大集合してくださいウクレレ持ってきたよウクレレ持ってきて一緒に歌いましょうお一人様も大歓迎私もいるから安心してください、ね。楽しいですよでいろんないい話もするしあの皆さんの質問にも答えるしまあとにかく楽しいでこういうイベントどんどんあのさっきの下に続いていくんですけど三重とかねそっちのに行くんですけどこの先また日本中行きますどこまで行くか最後二千十九年九月一日にドン日比谷の夜音ガズ レ, レ決定しております この辺の辺詳細、もうちょっとしたら大公開しますちょっと楽しみにマットジューさんヤオンデガズレレですこれやばいことになりますけどねはいそれでですねはいこちらドンガズさんね CD も出してます CDCD CD っていうのは二枚組で一枚の CD は作品としての CD もう一枚はその作品のしての CD が弾けるようになるレッスン動画ということで CD はねえー、YouTube でも 全部公開してレッスン動画も上がってますその CD のことはレッスン動画のこと全部ここに一目と目にして CDN 関係のことまとまってるんでぜひ聞いてくださいめちゃくちゃかっこいいですから今流れてる BGM もその CD から出すコードは四つ書いて作れるできちゃうっていうやつですねはいこの CD もよろしくお願いしますあとね本いろいろ出してますはい主婦の友社から出てるめちゃくちゃいいこと言ってるガズレレのあのスピリット私がどういうこと私は白血病で骨粛粛したりとか結構凄まじいんですよその中で楽しみを。 気のていうはこの本で、はいこっちは『リッドミュージック』から出てる日本で一番今売れてるウクレレ教則も超簡単版ですこれをめちゃくちゃお買い得ですはいこっちはガゼ『ガズレレタモシリーズもとうとうボリューム5まで来ましたこちらも累計3万部を超えている売り上げを誇っています。なんで売れてるかというとめちゃくちゃわかりやすく簡単だからです はい、ありがとうございます。こっちはもうあの YouTube 完全連動なんでね、ぜひ楽しん で, でいただき言えて言ねいただけると思うんですけど、そんなこんなでもうガズレレ盛りだくさんです、ホームページ1回冒険してもらうと、です、ね、いろんなグッズ売ってます、このウクレレも売ってますし、こういう水引きも売ってますからね、こうストラップなんかもあります、ああ、これはもう大盛りだ、ウクレレで音楽で人生を豊かにしよう、楽しくやろうぜ、バイバイ、また会える人はどんどん会いに来てくださいね、さようなら音楽楽ししましょう、バイバイ、